おの拍子のほどよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますそれでは月を輝け天を仰ぎ、我らの旅路が今始まる 十六代目響き通い晩秋の夜人々は寝静まり物語の 幕が上が上る土間に包まれ後の月と輝く空今宵は13年「地に別れを告げて旅立つうさぎは日当たり頼りに歩みゆ 渡る夜空に影がさすああいう狭間に姿を見せれば効果を得る脳裏に匂いではとにりするならし現象天井に咲く原下中毒聖者根底先やら子たち雷雲を涙がせ嵐をさせる日々なれかの竜の名はオボルなり 皆様、また来年は見ていただいた皆様に最高の笑顔と最大限に感謝を込めてありがとうございましたありがとうございまし た, ました響き鉄心 ありがとうございました。よさこいダンスチーム東海大学響きの皆さんでした大きな拍手をお願いいたします。